皆さん、こんにちは。今日は久しぶりに車の話題でお伝えをいたします。シビックのタイプ R 以来、まあ、炎上がありましたので少し控えてたんですけれども、埼玉トヨペットさんのこのクラウンが入りましたので、見てきましたで。今回のこの車両は、クロスオーバージレザーパッケージという結構上等なモデルになります。価格的には570万円の車両価格の 車になってります見てきた感想としては、このカタログのイメージに対して、実写のイメージ、もうまさにセダンとクロスオーバーとの融合という形なんですが、それを具現化されているなということを、実物を見て体感してきました。なのですごく 新しい発想で車が作られているんですけれども、見てみるとクロスオーバーなんですが、乗ってみると中身がクラウンという形の、まあ、文字通りの、見たままそのままのイメージの車になっていたということになります。まあ、こちら今看板、ニュークラウン、クロスオーバーということで書いてありますけれども、こちら非常に良かったです。 で中身を内装を見てみますと、車内は正直、私もいろんな車を見てきた中で、まあ、クラウン、今回この動画でも初めて触れるんですけれども、まあ、特別、豪華だなっていうことはまあ正直、まあ、感じ取ることはちょっとできなかったのかなという気がします。つ、まあ、いてる装備そのものも、まあ、今やまあ当たり前の装備がすべてついておりますし、 まあ、この今、パワーボタン入れますけども、入れたときに、ステアリングのチルト、それからテレスコピック、かつシートの位置調整、そういったものも、このぐらいの車格の車でしたら、もう普通に付いてはいますし、このディスプレイオーディオ自体も、ノアボクシー散々やってますけれども、基本的には中身も同じ仕様のものにもなっていますし、 鍵自体もノアボクシーと比べても差別化ってされていないんじゃないかなっていう感じも正直見て取れるところでもあります。で、このインフォメーションディスプレイなんかも、まあ、シビックのタイプ R 先日やってきましたけれども、まあ、シビックももう500万ぐらいする車なんですがこの辺のディスプレイ自体も特別クラウンだからといって、まあ、驚くような そういった先進性、走ってみるとまた違うんだろうとは思うんですけれども、まあ、見てみた感じだけで言うと、まあ、特別すごいなっていう印象というのはなくて、もう当たり前的な感じで、まあ、普通な印象が私にはま あ, あったなというふうに感じました。あとは装備として、 まあ、これレザーパッケージなので、シート自体もすべてレザー。まあ、オールレザーかどうかちょっとわからないんですけれどもで、クラウンなので、伝統的な運転席からシートをスライドさせたり、リクライリングさせたりすることも可能になっているという装備というのは、もう前々からついている装備ですしで、このグローボックスなんかももうちょっと 工夫があってもいいのかなと思うんですが、まあ、特別クラウンだからといって何かこう仕掛けがあるかというとそうでもない。で、この純正のミラーも私の動画の中で散々取り上げているデジタルルームミラー、もうそちらの方がもう断然機能としては優れているものがついておりますし、ノアボクシーでも純正のミラー取り上げましたけれども、まあ、それと基本的には。 性能は特に変わっていない、基本同じものが搭載されているかなとは思うんですけれども、まあ、それがついていました。でまたディスプレイオーディオ戻りますが、ディスプレイオーディオもこれ、まだちゃんとインストールされていないんですけれど、このハード の, この中身そのものというのは、ノアボクシーと全く変わらないものになっているそうなので、まあ、こういったところも含めて考えたときに、 あまりクラウンだからといって、大きく他の車種と差別化されているかというと、そうでもないのかなという気がします。もちろん、こちら、バイザーの照明はついている。これも当たり前のようについちゃっておりますし、こちらのマップライトやルームライト、これも当たり前のようについてしまっていますので、特にクラウンだからといって、 仕掛けがあるかというと、そういうわけでもないかなという感じに見て取れました。で当たり前ですけど、ブラインドスポットインフォメーションももちろん、このぐらいの車格の車でしたら、当たり前のようについております。ここのエアコンのスイッチ類なんかは、割と上級志向のスイッチ類になっていて、 遮、ま、角、あ、に合った質感の高さみたいなものはあったのかなという気はします。後ろに行きまして、宝石もまあ特別、なんか豪華だなっていう感じは特にはなくて、まあ、センターコンソールにエアコンの吹き出し口もついていて。 で、USB-C ついていってたりとか、あとドアトリム自体も特になんか豪華仕様だなっていう感じというのも、まあ特には、まあ、なかったのかなという気がします。でドリンクホルダーがついていてで、小物類は特にないです。昔の車はこう小物があったりとか、あとはオーディオが消えたりとか、まあ、そういったものもありましたけども、 まあ、この車は特にそういったものはついていないと。で、このように照明が付いているで。このレザーパッケージは標準仕様では、えっと、リアガラスにはパーテーションというのは付いてはいなそうです。で室内はさすがにクラウンというだけあって、足回りはかなり広々としている印象でした。来週、こちらのクラウンの市場インプレッションをする機会がありそうですので、 詳細についてはそちらの動画でご紹介をしていきたいと思っております。